はい、えー、皆さんこんにちはサルですえっ、ー、と今回はね商品レビューになります先日カインズで購入したキャプテンスタッグブロンズキャンドルランタンとなります卓上用に最適専用キャンドル1個付きというふうになってます、えー、キャンドルを使用しますとで、えー、燃料交換も簡単で1個で約4時間の使用が可能です置いても吊り下げても使用できるといいですね でえー、使用方法は持ち手を軽く内側に押しながら傘を取り外してで持ち手を倒してホヤを取り外しキャンドルを本体にセットすると簡単ですねでマッチなどで点火しホヤ傘をセットしてください途中で消火する場合はホヤを取らずに炎を上から吹き消してくださいということみたいです、はいえー、あとはね注意事項です火器になりますのでね 必ず、えー、読んだだ上でねご使用ください、えー「注意」えー「取り扱いを誤ると負傷または物的損害が発生する可能性がありますよ」ということでね、まあ、細かくはね今全部は読みませんが「テント内で使用する場合はなんたら」とか、まあ「平らな場所にね置いてくださいね」とか、まあ「燃えやすいものがあるものはどうこうですよ」とか、えー「吊り下げて使用する場合は持ち手を熱に弱いものに直接かけないでね」とかね まあえー、消火後しばらくは熱、えー、くなってますよとかっていったことですね演出。材質は本体の傘の部分が鉄でブロンズ仕上げ、ホヤはガラスで耐熱が130度となってます。サイズはね、外径が103ミリ×高さ175ミリ、重量が 150g でキャンドルを含むと。えー、付属品はキャンドル1個。 ということになります。キャプテンスタッグ、えー、親会社がね、パール金属のアウトドア事業部ということでね、これ購入した理由はですね、もう、えー、カインズにね、あのー、その見本が置いてたんですけど、まあ、ほぼ一目惚れですね。ということで、開けていきます。はい。はい、えー、こんな感じですね。素晴らしいね。 なんか破れてますけどねこんな感じですねはい、えー、可愛くないですかこれこれねこのシンプルなね形がねもう何よりですよ こ, こ, うこういうものっていうのはねとにかくシンプルなものがね一番好きですはいじゃあちょっとねこれが専用キャンドルの一つですね開け て, ていきます 簡単ですからねまあねいろんな、あのー、凝った仕組みだったりねちょっとこう高価なねものなんかがね増えてきましたけどねほ、まあ、本当にシンプルで安くって、えー、キャンドルを灯すだけと、まあ、この潔さがね私はねとっても好きで、えー、購入しました美しいです美しいですなんかついてる何だろう ちょょっと拭いてやりましょうかあこういうのもね味なのでね全く気にはなりません、まあ、ほやがねあの、割れてたりとかするとあれですけどちょっとこうね、あの<笑>曲がってたりくすんでたりするぐらいの方がね<笑>むしろねいい感じです底、えー、はねこんな穴が開いてますちょっと変わってますねはい、えー、で先ほどの説明書通り 親を取り出して親じゃないね傘を取ってこれを倒してここを開けてでこいつ専用のキャンドルを入れますはいで、えー、火をつけるんですね、えー、ではね今スマホで撮ってるんですけど照明がね、えー、LED だけにしましたのでこれでね確かめていこうと思いますじゃあ点火 と洗っちゃいますね<笑>何だろう、えー、この芯がね倒れてねロールの中にべちゃって入ってるんですけどねそのせいかなちょっと最初ロールを溶かしてやらないと火がつかないかもしれませんね4時間っていうことですから燃焼時間はね 例えば夜のどうでしょうね今だったら冬ですから5時ぐらいにこれを灯すとまあ9時まで9時ぐらいまではついてるよっていうことですよね、まあ、真っ暗闇の中でねこのキャンドルランタンだけでは、まあ、普通はねキャンプとかしてると明かりが足りないのでね、まあ、おすすめはねあのヘッドライトをつけることですね手元が明るく照らせるのでね私はそういうスタイルが一番好きです 昔はですね、コールマンのね、あのガソリンランタンとか持ってて、めちゃめちゃ明るいんですけどね、ノーススターっていう。そういうのをね、あのランタンハンガーで2メートルぐらいの高さに吊るすと、まあ、周囲ね、どうでしょうね、4メートルぐらいはね、めっちゃ明るいんですよ。これつかないですね。ちょっとなんだろう。<笑>ちょっとこれは。 ろうそくが悪いいい、かもしれまませんねちょっと、あのー、ライターを買いますはいえー、先ほどの続きですでねノースターとか使うとねめちゃくちゃ明るいんですけどまあそれはそれでねあのファミリーキャンプとかグループキャンプだったらいいんですけどどっちかっていうとねソロの場合にはねもう暗闇でキャンドルランタンだけでね夜を過ごすっていうなのがねお通なんですね。 なので、そういうものがねいいなちょっと暗いなっていうねそれを感じながらねやるぐらいの方が私は好きですどうしても食べ物なんかはね明るくないと美味しくなかったりするのでそういう意味ではねヘッドライトはあった方がいいんですけどヘッドライトがあればもう十分ですねヘッドライトもねあんまり明るいものじゃなくてね まあ虫とかもやってきても嫌なので普通に100ルーメンぐらいあればね手元照らす分には十分ですねめちゃくちゃつきにくいですね初めてろうそくに火をつけるので苦労しました<笑>普通にあの薪に火をつける方がねよほど簡単ですねこれ すごいね、なんか不良品かなって思うぐらい火がつかないですねついてないでしょこれちょっと暗くしてみますとねほら全然ついてないいや1回切りますはい、えー、ではね撮影再開しますこれ初めて行ったキャンプ場でねあの<笑>これを開封して今みたいになったら結構嫌でしょうね何事もねこう事前に準備することが必要ですよね はい、立てます芯ですなんでしょうねろうそくでつかなくてクロスってめちゃくちゃ表面溶けてるのにね<笑>すごいことですね、はい、ではこれでもう一度つけてみます<笑>、はい、ようやくつきましたね ちょっとね、見えにくいのでライトを暗くします。あ、遠ざければいいのか。あ、見えないか、やっぱり。スマホのカメラで、あ、いけますね。スマホのカメラでもいけましたね。こんな感じで。ちょっとね、見にくいかと思うんですけど、もう一度ちょっとライトをつけます。はい。で、えー、このホヤですね。これをかぶせてやります。 まあ、外なんかでね風が吹いてもねホヤがあればね消えませんのではいで傘をかぶせて出来上がりですねじゃあこの状態でね、えー、ちょっと暗くしてみましょうか。 キャンドルランタンです。ちょっとね、ランタン斜めにしちゃうとね、ローが垂れちゃうので、あんまり斜めにできないんですけど、スマホを持ち上げてみましょう。はい、えー、見えますかこんな状態。手で持つと、手がね、ろうそくの炎がね、あのー、直接上がってくるので、熱気を感じます。まあまあ強い熱気です。うん あのそんな暑くてたまらないってことはないですけどおそらくねどうでしょうね夏15分ぐらいこの吊るした状態にしてると多分この今私が持ってるところ一番上はねかなり熱くなると思いますだからね持つ時にはなんかこうその遮熱対策をして持たないとねやけどするかもしれませんはいいいですね これね、スマホだとちょっとねわかりにくいんですけどテーブルに置くとねこんな感じですちょっとライトつけてみますねどんな感じかっていうとはいえー、こんな感じ何もない方がわかりやすいはいえー、スマホをね高さを下げてね角度を上げました ブロンズランタンンタブロンズのね輝きがねかっこいいです分かりますかねこのブロンズねあのわざと色がね途中でなんか変わってるんですおそらくね何でしょう塗装してるのかな薄く塗装してで、えー、何かねヤスリじゃないですけどそのようなもので削ってこう銅の色を出してるような、まあ、実際には削ってないんでねその塗装の仕方なんでしょうけど すすごくね、趣のある感じになってますこの辺りもそうですね明るいところとちょっとこう暗いところとね、うん、感じが違っててすごくいいですいやーこれはねいいと思いますねなかなか感じいいですねこれでねちょっとこうキャンプとか行ってねえー、一晩これだけで過ごしたいですね まあ一晩って言っても4時間しかねキャンドルが持たないので、実際にはキャンドルの2つか3つぐらいね、えー、途中でね、えー、交換しないといけないんですけど、まあ全然ねいいんじゃないかと思います。ちなみにね、えー、とこれがね、えー、予備で購入してきたキャンドル6個組アルペンランタン用キャンドル6個組あの鹿番長のね純正品燃焼時間が約4から5時間って書いてますね。 環境によってね5時間ぐらいっていうことがあるのかもしれませんねはい裏側にね説明をいろいろ書いてますけどまあ先ほどと同じですね柿、えー、を使う製品なので火傷や火災の危険があるので注意してくださいというふうなことがまあメインですねこれもね6個入っていくらだったかなちょっと後で出しておきますのでただねそんな高いもんじゃないですこれ6個ありますからまあ一晩でね えー、3つ使うとしてもこれで2番使えるっていうことですよねはいそれからこちらがですね、えー、セリアで買ってきたティーライトキャンドルこっちはね12個入って110円ですねパラフィンが 100% の燃焼時間が 3.5 から4時間っていうことですはい、えー、無香料タイプでこれもねおそらく使えるんじゃないかなと思いますので ちょっとね、試してみたいなと思うんですね、えー、炎の大きさをねまずちょっと確認してください現在は鹿番町のね純正品のろうそくになります一回暗くしますねはいえー、これがね純正品のろうそくなんか炎がね割と小さいですねあの以前河原に行ってねポケストスタイルでね えー、セリアのねろうそくを、えー、実験的に燃やしてみてで保温ができるのかなんてやりましたけどあの時の炎の大きさとね<笑>実際似てますねめちゃめちゃ小さいですね炎がどうでしょうねあの目測ですけど1センチ炎のね下から上まで1センチないぐらいかな8ミリとか目測ですけどそんな感じに見えますね ちなみにこれ横からね風が吹いても消えないと思いますちょっと吹いてみますはいそうですね上から吹くと消せるんですけど横からだとね全然大丈夫ということになりますでは明るくします、はい、じゃあねこれで一回消してみますね はい、えー、上から拭くことによって消えましたはい、えー、ではせっかくなのでねまだ、えー、暑いんですけどこのろうそく使いかけのろうそくをねちょっと取り出すという過程もねそのまま動画で写しとこうかなと思いますまずホヤを外したら<笑>ホヤと一緒に<笑>ついてきました<笑>なんか、えー 外のことがいいろろきますね、えー、しかもね、えー、今置く場所がないので仕方ないのでこの台の上に置きましょう<笑>はいで、えー、ここにね、えー、セリアのやつをねこう1個開けて教えてみますはいなんか見た目はねほぼ一緒ですよね見た目はちょっとね大きさとか測った方がいいんですけど これね、ほぼ一緒です、まあ、若干セリアの方が2ミリぐらい高さが低いかなっていうのはあるんですけどでまた例によって芯が倒れてるんですが、はい、ほらこんな感じですね全然いけそうですで、えー、このくっついてしまったやつを<笑>どうやって取るかと<笑>いろんなことが起きますねはい、えー、ホヤに くっついてしまったろうそくを出すというね何なんだそれはというねちょっと変わったことをやってますがせっかくなので同にしておきますはい取れました、ね、ちょっとこう固まってましたね、はいえー、では改めてセリアの方に炎をつけますつきました なんか見た目一緒ですよねで、またホヤを入るかな普通に入りますなんか全くね同じ気がしますねで、えー、傘をつければはいこんな感じです、えー、炎のね<笑>高さというか長さというかね さっきと一緒ですね 8mm9mm、まあ、状況によるんだと思うんですけどあの大きな差はないというのがね目測ではね言えると思いますじゃあ1、えー、回ねライトを消してみようと思いますはい、えー、では LED も落としますはい、えー、どうでしょうか<笑>なんかね 鹿番長の純正品より明るくないですか芯がね、長いせいかなさっきねあの、なかなか芯に火がつかなかったので、周りのローブをね、ライターで溶かしてしまったので、うん、周りがジャブジャブだったんですけどね、今度はそうじゃないから、えー、ということかもしれませんね。よくわかりません。まあ、どっちにしてもね、あの100均だから暗いということはなさそうです。 これいいですね。これはね、いいですよ。あの、LED もね、いいと思うんですけどね。あと、オイルランタンもね、とってもいいと思うんですけど、やっぱりキャンドルランタンはね、この炎の揺らめきというかね、こう、吹けば消えそうな感じのね、うん、なんて言えばいいんでしょうね、あの、繊細な炎なんですかね、そんなイメージですよね。 ちょっとうままく言えませんただね、あのー、やっぱり、オイルランタンのように、えー、はっきりとね、こう、燃えているっていう感じはないですし、まあ、オイルランタンの場合ね、芯がそれなりに太いのでね、で、まあ、灯油を入れたり、パラフィンオイルを入れたりしますけど、まあ、灯油かパラフィンオイルかによってね、炎の燃え方がまた少し違いますよね。パラフィンの方がなんかこう、ふわっと明るくてね、可愛らしい感じで。 まあ、灯油はね、メラメラと燃える感じで、まあ、そういう違いがあるとはいえ、どちらともね、やっぱりキャンドルは違いますね。うん、でこれで4時間、あのー、使えるっていうのがいいし、まあ、置いてね、使ってても、この下の部分はね、今触っても全然熱くないですから、特に危険はなさそうです。はいえー、火器ですからね、周辺に燃えやすいものと置いておくと、 注意が必要だし特にこのホヤの上の部分はねそれなりにあったかいですから注意が必要だとは思うんですけどね置いて使う分には特に心配ない感じなのでこれはねいいですねこれはねあの絶対いいと思いますはいあの安いですねあとねオイルランタンよりねあのハリケーン型のランタンはねどうしてもねあのデイツとかヒュアハンスとか買うとねそれなりにするじゃないですか 安いものでもね、まあ、通常2500円前後すると思うんですけどね、まあ、これはね本当に安い安いんだけど繊細なもの、うん、そういうのが楽しめるキャンドルランタンかなと思いますホヤとか傘があることによってやっぱりこう風にちょっと強かったりこう少しね光を下に反射したりしてますのでねだからこのの傘がないい場合っていうのは 見た目はね床にね映ってる影の部分はねそんなに変わらない感じかなうんまあ、少し違いますねやっぱり傘をすると下が少し明るくなりますからやっぱりこう反射してね下が少しこうふわっと明るくなるこの土台の周辺がねどうでしょう2センチぐらいの円ができる感じでね スマホだとね捉えられないかもしれませんけど少し明るくなる感じ、えー、とってもいいですねこれだけでねこう夜を過ごすっていうのはとても素敵なんじゃないかなと思いました、はい、アルコールランプの炎もいいですけどねまあこっちの方が少し手軽ですよねあの燃料アルコール液体のねアルコールのようなものを扱うよりはやっぱりキャンドルの方が簡単ですし はいあのー、持ち運びもねあの保存もね簡単なのでこれはねあのそういう意味ではねとてもいいと思いますい、えー、一回ね明るくしてみますねこの状態のまま明るくしますとはい、えー、こういう状態です燃えてますねちょっと角度を変えてみます上から写してます親を外すとこういう感じ ここれはこれはででいいですよねただねほやほやはじゃないな傘を外すとこういう感じ傘を外してる時はねこのハンドルをね下げとかないとねバタッと倒れちゃう、うん、この状態もねとってもいいと思いますこれもいいですねでえ傘をつけるとこんな感じ、はいえー、ここがね少し影が ない時とある時で反射してる こ, れこれねこの影はね LED の影なんですけどねちょっと LED を消してやってみましょうかはいえ今ね傘をしている時のキャンドルの明かりだけですでこれを外すと傘がない時はい上にね光が来ますのでねスマホでもね明るくなりますけど 傘をかぶせてやることによって上は眩しくないで、こう横がね、こうちょっと広く明るくなる感じですね素晴らしいんじゃないかと思いますちょっとつけてみますキャンドルランタンをずっと灯しててあることに気づいたのでねご報告しますこのね、ろうの部分がすべて溶けて もう完全に透明のね今液体になってますパラフィン液体のパラフィンに変わってますねもともとローだったので白くってね固かったんですけど完全に溶けて液体状になってますので白い部分が全くないです、えー、すごいですねちょっと驚きました